オールスター感謝祭り、22秋三軒人、二宮和成、平野志洋、高橋文也が、プレッシャーアーチェリーに挑戦。平野は宮城のライブ会場から中継で参加。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。山健人、二宮和成、平野志洋、高橋文也が、10月1日、土曜日に生放送される。 オールスター感謝祭り、22夜 TBSK、午後6時30分から11時48分の大人気企画、プレッシャーアーチェリーに参戦することが決定した。32年目に突入した、感謝祭。この旅生放送、大注目の中で矢を放つ人気企画、プレッシャーアーチェリーに、日曜劇場、アトムのわらべから山賢人、金曜ドラマ、クロサギから平野潮、火曜ドラマ、 君の花になるから高橋文也、そして映画、ラーゲリより愛を込めてから二宮和也の参戦が決定した。毎回熾烈な戦いが繰り広げられる、プレッシャーアーチェリーだが、今回挑戦する4人は重圧を跳ねしりぞけて、的の中心の戦点を射抜くことはできるのか。そして、感謝祭、史上初の試みとして、キング、アンド、プリンスのツアー中の平野が宮城のライブ会場から、中継アーチェリーに挑戦する。 また、番組公式ツイッター、アットマークオールスター TVs では、プレッシャーアーチェリーの優勝者を予想するキャンペーンを開催。優勝者を的中させた人の中から抽選で5人に10万円相当の、給油ーカードペイをプレゼント。応募の詳細は、番組公式ツイッターで9月29日、木曜日、午後3時投稿予定だ。さらに、放送当日の午後5時50分頃からは、 フワちゃんが突撃インタビュアーを務めるオールスター感謝祭り22役本番直前特別ライブを民放公式テレビ配信サービストバーで生配信令和の新しい感謝祭の取り組みの一つで午後6時30分の生放送開始を待たずに俳優、アイドル、アスリート、芸人など各界の超人気者にフワちゃんが突撃性インタビューしていく番組情報オールスター感謝祭り22役 生放送、TBSK、2022年10月1日、土曜日、午後6時30分から11時48分。MC、今田浩二島崎和歌子、出演、芸能界各界の著名人有名人。公式サイト、https コロンスラッシュスラッシュ www.tb's.co.jp スラ -e、ッシュキャンシャデイスラッシュ、公式ツイッター、アットマークオールスター、tb's.